はは。い、こんにちはスーパーアクションのセリアサイズの娘の皆さんです今日ご紹介させていただく商品は新面さん S エアの2 0ボトの空調機器になりますこちら最大の特徴は2 0ボルト連続1時間最大風量96リッターを実現これ業界最高水準ですねあと、えー、急速充電ですね、えー、3.5 時間これも業界最高水準になりますでこちら、えーまあ、この状態で1 2ボルトですね こちらが1 4ボルト、1 7ボルト、1 9ボルト、あ、2 0ボルトですね。これで2 0ボルトこちらで1時間いきます。この後 14V に落ちて連続7時間、計8時間連続でいきます。これも業界最高水準の時間にな長時間になりますね。はい。こちら、えー、価格の方が、えー、バッテリーファンセットで税込1 7900円で販売しておりますので、皆さんよろしくお願いします。